リンチェのメンバーが様々な方法でシンデレラガール2023を遊びまくる動画が続々と公開されているがその一環として公開されてきたシェペレットスダンスシリーズ。この度、いよいよ平野仕使用編が公開された。一人がソロでダンスを踊り、他のメンバーが後ろでふざける恒例のシリーズ。これでメンバー5人分の動画が出揃った形となった。 深々とお辞儀をしてから、シンデレラガール2023のサビのソロダンスを披露する平ヤしかし、他のメンバーは平ヤのダンスに一切関心なし、ショー。それよりも、セットのシャンデリアが気になるようで、シャンデリアの装飾に手を伸ばしらダラダラとおしゃべり。そんなメンバーの前で踊る、平ヤのテンション低めのダンスがじわじわくる動画となっている。